はいみなさんこんにちはフラワーデで す, です、えー、ここのところこう海外に住んで在住されてる日本人の方からこう N フラワーを習いたいっていうお話が結構あります僕はこう N フラワーを N フラワーデザインスクールから N フラワーデザインインターナショナル社団法人化するときに法人化するときにそのように名前を解明しました、えー、ここにはこう少しこう僕の 重いっていうのがありましてゆくゆくは「N フラワー」が日本を飛び出してこう海外でね出場できるようになりたいっていう思いがありました、えー、今実際にそういうふうに動きつつあります「N フラワー」は動きつつありますね、えー、なのでここでですね今この目の前で見てる海外にいる、まあ、日本人の方が 日本人の方っていうのが、まあ、僕がこう英語が堪能ではないので、まあ、日本語でしかやり取りができないというのと、まあ、これからやっぱりこう海外支部を作っていくにあたりいろいろとなこの海外のシステムを構築しなければいけないと思うんですね。えー、もちろんイノフラワーは年会費が必要だったりするんでその年会費をこう海外に集めてくださいとか。 まあ、その年会費をこうその国のレートに合わせていくらにするとかまあそういう話をしていかなければいけないのでえまあ日本語が通じる外国人の方でしたら別に問題はないんですけれどもまあ英語もね結構通じたり通じなかったりする時ありますからねイントネーション違ったりすると全然わかんなかったりするんでえなので まあとりあえず今は日本に在外に在住している日本人の方を日本人とか、まあ、2世とか3世とかね、うん、もう完全に通訳がいらっしゃるとか、えーまあ、そういう方を対象に、えー、N フラワーをこう海外に広めてくれる方を募集します、えー、もうもちろんね、えー講師勉強 にたどりの講師免許まで先行海外先行講師枠としてエル、えー、フラワー本部でその方を育成していくっていう風な形になっていきますなのでぜひ私はこう海外に支部を作りたいっていう方はこちらのアドレスまでご連絡をください、えー、ただこうやっぱりねどうしても 作るからには、習うからには、ね、やっぱり海外資しを作ってほしいんですね。その国で広めてほしいんです。まあそれをね一気にこう広めなさいとかっていうことは言わないんですけれども、まあこうやっぱり必要がいたりある方を募集しております。では、お待ちしております。楽しみにしております。すっごいシブルなものんですけれども、すごいワクワクしてるんで、ぜひよろしくお願いします。 See you next time.